んははいこんにちは、えー、今回なんですけどあの以前にの僕の動画で素人が「仮面ライダーアマゾンズ」に変身してみたっていう動画があるんですけどあの僕ねちょっと「仮面ライダーアマゾンズ」見たことなくて。<笑> で、ちょっとその動画を見てくださった視聴者さんが「仮面ライダーアマゾンズねもう本当に面白いからぜひ見てください」とコメントを頂 い, いたんで今日はちょっと見たいと思います<音声>仮面ライダーーーアマゾンズザブービートリロジー<音声>そうこれ買ったんですよブルーレ ブルーレイ DVD じゃないこちらの作品なんですけど「仮面ライダーアマゾンズ」がねあの3部作入ってるんですでこれを見れば、まあ、ある程度は仮面ライダーアマゾンズわかるらしいんでしかもちょっと映像特典にねあの4分でわかる仮面ライダーアマゾンズっていうのも入ってるんで まあ、これを1本まだまる見ちゃえばだいたいはその「仮面ライダー Amazon」わかるんじゃないかと思いますんでちょっとこれを見て勉強してもうか回ねあのーアマゾンズドライバーで勉強した上で変身したいと思いますじゃあ早速 a z o n ズ見ていきたいと思いますスタート なんかね、結構黒いらしいんですねアマゾンズムシ確認かり開始おお始まったおおえアマゾンって「アマゾン」アーマーゾーンじゃない アマゾン赤いアマゾン強っやばいやばいやばいやば い, やば い, やばいアマゾンはい「仮面ライダーアマゾンズザムービー v i e 見終わりましたなんだろうなちょっと最初はちょっとなんか今までの仮面ライダーとちょっと違っててなんかち ょ, ちょっと違和感あったんですけど まったねこれ本当面白かったっす「仮面ライダーマゾンズ」ホに見てよかったハマ、うん、りましたトリロジーだからなんか ポ, ン ポ, ンポンポンポンってこう話進んでいったんだけど、まあ、大体内容をつかみました「仮面ライダーマゾンで一言面白ーいまあとりあえず you